って、行けばいいじゃない。行けばいい。じゃないいさああ、嘘。化け物エクスまでやられちゃってね。みんな持っていかれちゃったーる。それでね、でっかくて強いカブトムシ捕まえて、野郎のマゾマル。なんかカブトムシ同士で相撲を取らせる遊びが流行ってるらしいですね。ねあれだよ、お前。アゲボノマルはプロレスに転向した方がいいと思う。僕に聞いてねえじゃないか。自由研究は一人でやんなさい。大体そんな一戦にもならんこと。 僕にとっては車より大切なものすから兜狩りじゃー勝って勝って帰りまくるんじゃ聞くに行く気分だよねバカ野郎何を買ってんだいお前ら、森に飲み込まれてしまえ体中に蜂蜜塗りたくってたねゴリラの妖精だああ、しゴリラを守ってるんだよ気にするな、妖怪マヨネーズどう、なんだこり ゃ, しゃ何しやがんだい ごめん起こして一人じゃ起きられないんでさああお前らこんなところで何やってんだ何やってんだって職務ってお前どんな職務についてたら蜂蜜まみれになるんですかハニーカブトムシトリだ私たちの幻のオオカブトを取りにここまで来たねサダハル十八号の敵を撃ったキャスト見てくださ い, いやつにあれを渡すなとカブト割りじゃんカブト割りじゃカブ たたたち味方だろ俺たちいっぱいじゃなくていっぱい飛ぶだけ 何か、この匂いそんな粗末なテントで寝てたら蚊に刺されますおお。わっかくんないスティーハンはそんぶあるよねなんかバーベキューはやらんぞうげー山崎がもらいけろやっぱり一筋縄ではいかん連中だなこっちも成果なしだ変なもんばっか見つけんだもんよ、お前は違う違う、あれ ピ, ピカピカのカブトムシあるやダメだってうんこにブンブンたかってるような連中だぞ早くグリマる。 お、ルリマルか最悪だ、うん、こういうみんなキンだって生きてるあれをかわいそうと思わないアロコこの子こそサダハル28号を継ぐもので俺たちは幕府の命により将軍様のアイガンペットをルリマルを捕獲しに来たんだそう？カグラあれ何やってんの嫌な予感がするんですけど凶悪肉食海中カブトーンキングサドマル十二号に勝てるかな喧嘩は火災じゃねえ度胸じゃいサドビー んうーんガイドー殺すなどねやら兜だって、ミミズだって、アメモだってみんなみんな相変わらず、しけた店だな、親父。今時の甘味所はパフェだの、ケーキだの華やかなもんだぜ今時侍ってアナログ派には、きつい時代だなカラー放送が、白黒テレビでも見られるように、ひでぎもそうか俺は何だ 最近できたアンドロメダとかいう味どころでねやっぱ看板娘とかいねえとダメなんじゃねえのかいはいこれどうぞ私からのサービスあっと取りいやマジで ほ, ほんといらっしゃいませアンドロメダへようこそこちらメニューになりますどうぞあパンツ見えたへへ<笑>ここはギーサのおごりでごゆっくりどうぞ<笑>年寄よりにゃああいう動物声優師は答えるねいらっしゃいませお客が来てるぞ よかったなこれはアンドロメダの旦那お忙しい中、こんな汚い店によくぞいらっしゃいましただから言ったでしょおとなしくこの店を私に売り払って隠居しなさいってまずはこのあたりいったよ。を我がアンドロメダ主導の甘味通りにするのが私の夢なの私はこの国に本当のかんを広めるのよあの団子 いらない、そんな田舎臭いもた大の団子屋ン、カミトカミオカゲタオーショベヨンイタグネムトトコとコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコトコンコトコトコトコトコトコトコトコトントコトコトコトコト こと時に食ってもらえずね早いなんとたった三人でアンドロメダに対抗しているだあれは力士力士です凄まじい勢いで食べていくシンパジ ー, ーコンビネーション絶妙のコンビネーションのなせる技です両陣げ、一歩も引けを取らないものすごい攻め合いだあとはこの… 公分王に任せろ。近頃の奴は諦めが早くていけねえもはや良人へ限界うあなたの美墓祭田舎団子とは違うの世界にある千の味を作るのがあんたなら<笑>団子で千の世界を作るしかねえわーーおおぉ、綺麗に治ってるじゃねえかバイクの傷口をほしくってくれたお礼にさ俺もあんたの傷口を…ね、金のことなんだがなまた何かあったらよろしくメカドックなじゃなえあ、いや金… うん、一般人に迷惑かけですが私本当ちょっと行かなきゃダメなんでどうこ よ, どうこよバイクを早く私にバイクを<笑>要するに何いっつも走ってないとダメってこと、えー、ごめんなさい迷惑をおかけして私仕事がおいオンボロバイクってなんだよ早く下ろしてって仕事の手伝いまでさせることになっちゃってもういいよこれ、うんうんうん、は配達というんですか テロと言んじゃないですかジャンプ応募者全員サービス大江戸戦隊銀 ン, ンフィギュアセットあれどうせうつ打ち切りになるから今のうちに手に入れないと二度となんだこのガラクターあんた今日が何の日か用もねえのに電話してくんじゃねえよじゃあな初夜結婚10周年に乾杯そこの暴走者直ちに泊まりなさいうるせえまあ旦那も気をつけてくださいやおいじゃボケた 銀の銃じ応願います無線なんかつけてる暇があるならブレーキちゃんと直しておけばよかったそいつは緊急用カラクリ起動スイッチだ押すと安全なところまででで飛んん爆弾を捨てられる私たたちやり遂げたんですよありがとう坂田さんこんな私でもがむしゃらにやれば何かをつかめるかもって一つ言っとくがそいつはえらくエネルギーを使うカラクリだたぶん1分ぐらいで爆発するから私 この街が好きです。息のいい患者を見つけては腹をかつさばいて臓器を取り出している。ゲ道にしか立てぬゲ道というものがある。おめえさん、最近いい人でもできた。感じるよセクハラ。まあ、それならいいんだ。おめえさんも一時の情にほだされて足すくわれねえように気をつけることだ。あれ大丈夫なのか、これ。いや、大丈夫よ。坂田さん、あんた一体何回入院するの今度は何ゲーサー それがね、ドリフ爆発ごヘアと言って仕事して言うれおめえの担当はこっちもう、昨日から痛くて痛くて仕方ないんですよじ始末やモード私のことが知りたいの、坊やだったら焦ったらダメああ、ついでに売店でジャンプ買ってきて もうおすにちょうどなんとおでんなのでしたナスチョウに行っちゃおうかなそれじゃあギッちゃん、ちょっと横になってくれおうギッチャンが動くからおうこんななっちまったぞどう動いたらそんなことになんだ、まあ、ナスチョウ<笑>